では、高松音頭、お願いいたします。 見ましょ見せましょ見ましょ見せましょしかも何をよししきお猿に鹿の面踊る姿は昔を今にいやさかまずきのシンボルさ バーン